フジテレビ系が9月9日に放送された。この日は番組レギュラーのキング・クス・ヒシユータと同じグループのメンバー平野紫耀によるキング・オブ・キングズ・バトルの後半戦が行われた。どちらが真のキングなのかを3番勝負で決めるこの企画。前週9月2日の放送では17メートルの高さから落下するマシュマロを口で受け止める。 超高層マシュマロキャッチ対決が行われ、威発で成功させた騎士が初戦を制した。この日最初に行われたのは、どちらが早く車庫入れできるかを競う、車庫入れテクニック対決。挑戦前、進行役のお笑いコンビノンスタイルの井上雄介から、免許はどっちが早く取ったのと聞かれた騎士は僕の方が平野より年齢が一個上なんで、 21歳くらいで撮った。多分、同じタイミングくらい、と明かすと、平野は苦笑いしつつ、僕、18歳、全然18で撮ってます、と語り、騎士は目を真丸にしながら驚愕。また、運転頻度を聞かれた平野は、普段から運転、します。車大好きすね、と告白。騎士によると、 プライベートで平野の車に乗せてもらい、キンプリメンバーで一緒に遠出したこともあるそう。平野は、騎士んと2台でツーリングみたいなことも行ったことがある、とも明かした。そんな平屋の運転技術について問われた騎士は、正直、隣に乗っていても安定感がありますし、ブレーキの時も徐々に優しくソフトに止めてくれるんですよ。そういううまさがありますね、と絶賛。 平野は、車が好きすぎて、車を彼女だと思って運転してますから、と、照れもなく語っていた。肝心の勝負はというと、大の車好きの平野が、騎士に40秒差をつけて圧勝。ちなみに、その後行われた英語力を試す対決、イングリッシュクイズショも平野が制し、3番勝負は、2対1で平野が勝利。この結果に騎士は、もう一回やりたいっすね。 ボロ負けですよ、と悔しがっていたが、平野は、対決と言っても、なんだかんだ心の中では、騎士ん頑張れ、と思ってしまう自分がちょっと悔しかったです。ね、と勝負している自分と騎士を応援している自分がいたと告白。これを聞いた騎士も、応援しちゃうよね、とうなずいており、平野は、すごくいい企画でした。絆がまた深まりました、と次回への意欲を見せていた。 この日の放送に、ネット上では、プライベートでドライブって仲良すぎ、勝負やりつつお互い応援できる関係性っていいな、からこの企画定番化してほしい、からとの声が集まっていた。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。